かつて存在したと噂さされる幻の大陸アトランティスこの物語はそこに生きた前世の記憶がある方々のうち主に鳥星人テウの話をまとめたものですこれまでのお話でテウは地球人は宇宙人トカゲ星人たちが人工的に生み出したごく一部の宇宙人は地球人に宇宙の仕組みを教えており 地球人を作った理由もこの宇宙の仕組みと深く関わっていると語りました今回はどんなお話が飛び出すのでしょうプライバシー保護のため登場人物の氏名性別等は客色しておりますことをご了承ください話がいよいよ地球人誕生の秘密に近づき ふみは興奮気味に手植え、次々と質問しました。ねえねえ。トカゲ星人はなぜ地球人を作ったの？僕たち地球人が生まれた理由と宇宙の仕組みにはどんな関係があるの？そもそもなんで？テウはアトランティス人と関われる数少ない宇宙人だったの。おいおいふみくん、そんなにいっぺんに聞かれても説明が難しいな。 じゃあまずはなんで私がアトランティス人と関われたのかそこから説明しようすべてのものには周波数波動レベルというものがあるって話をしたよね う, うんうんそんなような話してたよねよくわからないしあんま覚えてないんだよねふみくんあんまり理解してないんだろうな はななるるべく簡単にににように内容を大雑把に説明しましまたこの波動レベルってねすごく単純簡単に説明するとね波動レベルイコール魂のレベルなんだこのレベルが決まる基準のうちここでは宇宙人と地球人だけの基準を話すねすべての魂のレベルとはどれほど魂が宇宙の仕組み 方程式を理解しているかで誰に決められるわけでもなく自然に決まるんだよごくごく稀に例外もあるけどそのレベルに合わせてだいたい生まれる星も決まってくるこのレベルの差が開きすぎているとお互いに悪影響が大きいんだ話をまとめるとつまり私の前世トリセイ人とアトランティス人は 当時この魂レベルの差が比較的小さかったってことさへえ、そうだったんだねんあれじゃあ宇宙の仕組みを全然知らない僕はとってもレベルが低いってことううん、うん、単純に今のふみくんだけが覚えたり理解してることじゃなくて ふみくんの前世全部含めての魂がどれだけ知っているかってことなんだだから私も前世を思い出したら過去知ってた分だけ宇宙の仕組みを思い出したんだなるほどねあーよかったまあふみくんが言うこともあながち間違いでもないんだけどね次は トカゲ星人はなぜ地球人を作ったかについて説明するねうんそれを聞きたかったんだよえっ、ー、とねその話をするにはちょっとだけややこしい話からしなきゃならないんだええー、わ分かったよまさかじゃあ話すね 私たち人間も宇宙人も肉体って魂の入れ物でこの魂の入れ物のことを器と呼ぶんだつまり人とは器に魂が入っている状態なんだ う, ーん分かったような。わになるにも魂と体両方の自我意識の認識とか いろんな基準をクリアしないとなれなくてあのねとにかく地球人の元となった有機アンドロイドは「自分がどうしたい?」などの自由意志を持たないプログラム通りに動くロボット状態で魂の器ではなかったんだでトカゲ星人はこの地球に魂の器になる生命体を作りたかったんだ。実は大昔 彼らは一度器作りに失敗してるんだそれで今度は失敗しないために地球に馴染んでいる有機アンドロイドを改造して作ったんだこうして成功させたのが古代地球人その古代地球人をさらに遺伝子操作して作られたのがアトランティス人なんだ何から聞いていいか分からなくなるほどの話に文は大混乱。 加ロージで出た疑問が話をさらなる深みへいざないます。え？え？でもなんで作りたかったの？やっぱりそれ気になるよね。でもそれはトカゲ星人の故郷、トカゲ星に起きた。 悲しくてちょっと残酷な話が理由なんだけどそれでも聞くかいえ悲しくて残酷果たしてトカゲ星人が地球人を作りたかったその悲しくも残酷な物語とは